皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月8日。昨日の動画の補足です。開幕のハグレジュエルは、毎回真ん中にいるわけではないようです。誰もいなかった場合は、こうやってそのまま占領すればいいです。そして、仲間の動きを見て、占領のポイントをもらってレベルアップです。この試合はここまでは完璧でした。 ここに48個のメタル迷宮招待券があります。バージョン 5.5 になってからすでに30枚くらい使ってます。今日はこれで残りの職業も一気にレベル118にしてしまおうと思います。終わりました。なんだかんだで2時間くらいの作業でした。メタル迷宮招待券は23個くらい余ったので、次のレベル上限解放の時まで倉庫で眠らせておきます。 レベル上げが終わると、しばらくの間は、面倒なことを考えなくてよくなるというのが一番のメリットですね。日替わり討伐の経験値をどの職業でもらおうかとか考える必要がないのは精神的に楽です。皆さんも、早くレベル上げを終わらせてしまいましょう。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。